こんにちは、黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シンコペーションブックを読んでいくと、1はいいんですけど、2ページ目ね、これは僕のあの、シンコペーションベーシックじゃなくて、あの、シンコペーションテッドリードさんの方のシンコペーションブックを読んで、2を や, やっていくと、これ3ストロークの読み替えね。3ストロークの読み替えは僕の別動画がありますので、多分ここに出ると思いますので、そちらの方を参照していただいて、それ見てもらってから、要はこれをこうやって読み替えていくわけなんですよ。そうすると、えっ、ー、と、たったたったたった、要は、 表裏にアクセントがあるとこは裏しかアクセントがないとこはこっちの3ストロークにしてで表のアクセントはっていうふうに読み替えていくことになるんですけどこうなるとこういわゆるこうジャズっぽくないとかタッカタッカ。 するとジャズ的にはというふうに足を混ぜなきゃいけないんですけどこれうまくレードバックすると や, やるとジャズっぽくなるんですねでこれで要はいわゆるこのバディリッチとかの8分音符ってすごいスイングするじゃないですか ちとスイングしないんだけどこうイーブンなまねこういうスタイル要はえー、と、このここに見てもらったら分かるように。 この裏拍を合わせてけど、表拍をちょっと後ろにずらすんですよ。でその練習をするためには、まずこれを、この上の段のやつをメトロノーム裏に鳴らす練習をするんですね。この3連符のここがメトロノームに聞こえられまんです。皆さんこうやってワン、ツー、ワン、ツー、これを裏に取るためには、 変えずに右手を浮かしていくわけ ローザタイムなんのかの場合は 方がこの位置を覚えるとこういうのをスイングのポケットリズムのポケットっていうんですけどこれに入れる練習をするんですねでそうするとこの1番から1段目から順番にちょっとやってみてやりたいと思うのでここをえーと練習に使っていただければいいかなと思います 1, 2, 3, はいいかかがだったでしょうか結構難しいと思うんですけどこれなんかこうじゃあ8分音符がぴったりそこにはまるかって言ったらこう前後の流れによってこうこう表拍っていうのはここ絶対ここに来るかっったら結構こう跳ねたところに来たりここが幅があるんですよね。でこれはベーシーバンドのあのジョン・グレートンバンドのビッグバンドのねワークショップ出た時にその時にいろいろ質問したら表拍は みんなバラバラの方が好ましいというかその裏拍をぴったり合わせて表拍はそれぞれが自由なところで歌った方が音が分散して分厚くなるじゃんみたいな考え方なんですね。あそれはすごく感動しましまたねだから 表も裏も合わせちゃったら真ん中スカスカになるじゃんみたいな。じゃなくて、裏拍、表拍から導き出される裏拍だと表拍がタイトなわけだから、その表拍が実際に出る音っていうのは感じてる音とは違って、自分がそのフィーリングで歌の流れで作っていく表拍なんだよみたいな話をされた時に、あそうやってちゃんと考えてやってるんだみたいな感じだす。まあ感覚でやってるんだけど、まあそうやって勉強するとそうなるよっていうお話なんですね。 ということでこういうアプローチで僕もよく練習したのでこれはあのジョードゥが バラバリラレルレーっていう、こう作り方が、その8分音も絶妙にこの感じでハマるんですよ。だからこういう風な感じで、まあ浄聴聞きながら練習したりとかよくしましたけど、こういう風に練習してもらうといいかなと思います。メトロノーム裏に鳴らして、左手がメトロノームに合ってるのを確認しながら、右手をレードバックしてて気持ちいいとこに覚えていくって感覚ですね。という感じで練習していただければと思います。ちょっとかなり難しかったと思いますが、えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。